メンバーの長瀬二十三が主演する日本テレビ系日曜ドラマ、新のナ長後期からクラスメイトは戦国武将からの主題歌、トラサトレイスをリリースするキン・アンドプスの平野市二十五高橋海人十三岸優太十六長瀬二十三神宮寺裕太十四二独占インタビュー。新曲の印象と演じてみたい戦国武将。 初めて曲を聴いた時の印象は平野史用、以下、平野、面白い曲だなって。神宮寺ゆうた以下、神宮寺、エレクトロなサウンドでね。長瀬れ以下、長瀬、聴きどころはそれぞれのソロパート。サビの部分もソロで歌う構成になっているので、それぞれの声をじっくり聴いてほしいです。 歌詞の冒頭に話したいことがあったんだったとあるけれど今メンバーに話したいことがあるへいや、ないかも。高橋海人、以下、高橋、俺も。神宮寺、話したいことがあるって思ったら、その時に話してる、章。岸優太、以下、岸、俺、あります。メンバーからお金を貯めてるキャラだと思われているみたいですけど、実はそんなにないんだよってことを言いたいです、章。 長瀬、お金に関することで言えば、男気じゃんけんがちょっと嫌かな。毎回、ヒヤヒヤするんですよ、章。コンサートの時とか、じゃんけんで買った人が、ジュースとかコーヒーとかの代金を払うんです。俺はまだ、一度も買ったことがないけど、章。 ドラマシンのブが後期からクラスメイトは戦国武将からには名だたる戦国武将が登場するけど演じてみたい戦国武将はいる騎士、僕、武将じゃないですけど、百個体はいいなと思います。何をした人たちなのかよくわからないけど、名前が好き、章、長瀬、沖田総司に興味がありますね。アニメ作品の登場人物として見たことがあって、以前、山田、良介、 君が、映画、萌え予見、で、演じられてましたけど、平野役として、挑戦してみたい人はいないですけど、興味のある武将はいます。神宮寺、仕様、算数とかはできないけど、歴史はよく知ってるよね。平野うん、明智光秀に興味がある。高橋、俺は、千里休。神宮寺、笑い彼の中では武将なんですね。高橋、えつ。 みんなを支えたんだよね。平野、お茶でね。なごませたんだよ、章。みんなが15歳の高校生になったら、ドラマは15歳の高校生になった武将たちが天下統一を目指す物語。高校時代に戻れたら、してみたいことは騎士、野球かな。平野、文化祭。経験ないんだよね。校内デートしてみたい。 高橋、いいねえから、夢がある。やってみたい。神宮寺、俺、高校の時文化祭で焼き鳥作ったな。部屋、渋、クレープとかじゃないんだ。長瀬、文化祭とか授業が終わったら彼女と一緒に下校して。学校を出たら手を繋いで、家まで送ってあげる。騎士、遊園地とかで制服デートもしてみたい。楽しそうだよね。 長瀬くんとプライベートでも仲のいい何わ男子の西畑大悟くんも出演しています。撮影現場はどんな雰囲気長瀬、大我とはプライベートで一緒に過ごしている時と似た感じでワイワイやっています。現場は男子校みたい。みんな仲良くて、とても明るくて楽しい現場です。中心にいるのは、三島、正幸海さん。今度、三浦、昌平さんと犬会。 企業さんと食事に行く約束もしたので楽しみです。少しずつ秋の気配を感じるようになってきたけど今年はどんな秋にしたい岸、食欲の秋って言われるから、たくさん食べる秋にしたい。今開催しているアリーナツアーでも、その土地の美味しいものを食べたいです。例えば、松茸とか、平屋プライベート充実の秋。神宮寺、ドラマもあるし、 平野主演 TBSK 金曜ドラマ黒詐欺が10月スタート難しいんじゃない高橋く君残念俺もだけど10月15日スタートのテレビ朝日系推しドラサタデーボーイフレンド降臨に単独発主演平野いやいや頑張るよキャンプでしょ旅行でしょ高橋エッツ旅行う平野旅行も行きたいよ 行く高橋、魚の競りには参加してみたい。長瀬、俺は室内の秋、家でゆっくりしたい。アニメや映画を見まくったりして、アニメや映画は作品だから芸術の秋とも言えるか、しょちなみに岸くんの誕生日が9月29日だけど、岸以外、そうだ。長瀬、プレゼント、何も決めてないから考えないといけないわ。 し、いや、プレゼントはいいっすよ。気持ちだけで。現在、アリーナツアー、キンドスリーナ22022ケラメイドインから開催中のキンドスの5人。ドラマや映画、テレビ番組でも活躍しているメンバーに同じ質問をごつしてみました。最近どんなことで泣いた寝つけない時はどうしてる最近嬉しかったことは 自分のことで褒めてあげてもいいかなと思うことは今の自分と付き合うならどんな特典がするとメンバーそれぞれから個性あふれる回答が、キンプリの5人にごつ質問。個性あふれる回答を岸優太。最近、どんなことで泣いたえ、カらッと。しばらく泣いてないですね。何かあったかな熟考して、あ、花粉で目が痛くて涙が出てきたことはありました。 それくらいです。寝つけないときはどうしてるだいたいそのまま起きてますね。ベッドでスマホをいじっちゃう。うとうとしてくるまで動画とかを見ています。最近嬉しかったことは何だろうなからないと思っていたところにお金があったことです。以前使ってたカバンを整理したら中からピラッとお金が出てきたんですよ。ラッキーって思いました。 自分のことで褒めてあげてもいいかなと思うことは、最近忙しくてもきちんとご飯を食べていること。今はアリーナツアー中でコンサート期間は少し痩せてしまうので1日5食くらい食べていますね。それくらいエネルギー使ってるってことなんですけど、今の自分と付き合うならどんな特典が何かあるかな、から、10項 何だろうな、何かしら手伝うんじゃないですかね。家事とかと聞くと、家事はできないかもしれないから、お願いされたことはできるだけ何でも聞いてあげる。あと、リンゴの皮むきが得意なので、きれいにむいてあげられます。平野の仕最近、どんなことで泣いた泣いてませんあまり泣かないで、すね。最後に泣いたのも思い出せないくらいです。寝つけないときは、どうしてる サウナに入る。入り方にこだわりはないけど、10分くらい入って、水風呂入って、お3回くらい繰り返す感じです。サウナに行くと、その日の夜はよく眠れるような気がします。最近、嬉しかったことは、ジャニーズ JR のコンサートを見に行けたこと。楽しかったし、自分が JR の頃を思い出して新鮮な気持ちになりました。 フレッシュで勢いがある感じが良かったな。初心を取り戻せたような時間でした。自分のことで褒めてあげてもいいかなと思うことは全然ない。紙質くらいじゃないかな、しょう。今の自分と付き合うならどんな特典がないな。ないけど、お願いはできるだけ答えてあげたいとは思う。行きたい場所とか見たいものがあるなら、答えてあげたい精神は結構ある。いや。 その精神がある男でいたいです。章。神宮寺雄太。最近、どんなことで泣いた全然泣いていないですね。そうそう涙は出ない。嬉しいとか悲しいとかでも、あまり泣かないタイプかもしれないです。コンサート中に汗が目に入って強すぎて、って時くらい、章。寝つけない時は、どうしてる寝ない目をつぶって寝ようと思えば思うほど眠れなくなるので。 全然眠れずに朝を迎えてしまうこともあって、そうなると最悪の気分で、すごくブルーな気持ちで仕事に行った時もありました、章。最近嬉しかったことは、ジャニーズ JR のコンサートを見に行って、そのフレッシュさに自分の JR 時代を思い出しました。平野と答えが同じだと伝えると、マジで、しよ俺のこと大好きだから真似したんだと思います、章。 自分のことで褒めてあげてもいいかなと思うことはあまり寝坊しない。しても、年に一回くらい。朝は強くはないけど、それ以上に寝坊するわけにはいかないって気持ちの方が強いんだと思います。だって、寝坊して共演者の方やスタッフさんに迷惑かけることの方が怖いじゃないですか。小。今の自分と付き合うならどんな特典が至れり尽くせ、り。 ここ行きたい、とかあれ食べたいって言われたら全部いいよって、もうイエスマンになる、ショー。だから女の子はわがままになっちゃうと思うけど、それもいいですね。高橋山、最近どんなことで泣いた泣いてないですね。あ、でも、ドラえもんの映画を見た時は泣いたかも。 少し前の作品だけど、新恐竜が出てくる、映画ドラえもんのび太の新恐竜、20年年、で、寝つけない時は、どうしてる眠くなるまで漫画や本を読んでます。とはいえ、最近、寝られない日はあまりないですね。最近、嬉しかったことは、大好きな漫画の連載が再開したことちゃんと毎週チェックしてるから本当に嬉しかったです。 自分のことで褒めてあげてもいいかなと思うことは、だいぶポジティブになったこと。キング・アンド・ピスとして活動を続けてきたうちに、だんだんと自信がついてきたんだと思います。いろいろなことを経験してきて、その積み重ねが自信につながっています。今の自分と付き合うならどんな特典が彼女を癒せる。 特別に何かをしてあげるってわけじゃないけど、僕の存在そのもので癒しましょう。流瀬角、最近、どんなことで泣いた泣いてないです。記憶にある最後に泣いたのは、20歳の時の誕生日だと思います。メンバーみんなでお祝いしてくれて、嬉しかったな。寝つけない時は、どうしてるクーラーの温度を下げて布団にくるまる。 でも基本、眠れない時ってあまりないですね。ベッドに入ったらすぐ眠れるタイプ。ベッドに入ってお笑い系の動画とかを見ていたらすぐ眠くなります。最近、嬉しかったことは、美味しい肉を食べたこと。現場で用意してくださったお弁当が美味しかったです。仕事が続いて忙しい時は、やっぱり美味しいものが一番嬉しい。 自分のことで褒めてあげてもいいかなと思うことは早起きを頑張っていることドラマの撮影に入っている時は朝5時集合とかもあるので、もともと朝はあまり得意ではないけど、仕事のためなら起きることができるって分かったんでしょう。目覚ましは2個くらいで大丈夫。意外と寝起きは悪くないんですよね。今の自分と付き合うならどんな特典が 相手がしたいと思ったことはなるべくさせてあげる。ここに行きたいとか、これを食べたいとか言ってくれたらなるべく叶えてあげたい。意外と尽くすタイプだと思います。意外と尽くすタイプ。